はいはいはい、とあとの、スタジオの社長になった中谷とかと、<笑>こうみんなでバーんとあるんだけど、中谷さんが思いっきり割れすぎて、草薙さんにお酒がばしゃーたる。それはそれで、<笑>あるあるだから、あるあるで、よくあるんですよくあるんですね。 いやあれは何が楽しいかっていうとあのこうやって、はい「おめでとう」っつって樽持ってくるって、はい、みんなでやろうない っ, って盛り上がるじゃない、はい、盛, り上がる盛り上がるんだよ盛り上がるんでねあれ一升瓶持ってくよりも盛り上がるんでよやっぱりあんなのみんな飲まないんで僕ら若いうちからそれ飲めるわけじゃないですか、うんね、若みんなあの頃、ベテランと35歳で超親父ベテラン扱いの時代ですから<笑>みんな20代なわけですよくた、はいはい、さんがお酒持ってきてくれたっててて。き、う、れ、ん みんんなで飲んで飲それはもう盛り上がる人やいやでもそれで育つとねなんで収録の日に鏡酒がないんだっていう<笑>常識の大人が出来上がるんであまり良くないですよ、ね、あとエンタメ系ってやっぱり別にソニーミュージック の, あ の, あの役員がね、はい、カラオケうまいわけじゃないし、はい、やっぱり基本的にはエンターテインメントを見てます。 やっぱりクリエーターが喜ぶようにプロデュースするのが仕事だもんあそうそうそう言っていただけるとら僕らはもう一生懸命みんなをこうプロデュースするあとあの喜んでもらえるようにそれからね、はい、普段の自分じゃない自分が出せるような雰囲気を作る、はい、<笑>ああこういうことか。 現場の一体感と盛りり上がりが重なるとすごいのすご い, すごいクリエイティブとしてはいいですもん ね, ねプレイステーションの発売って12月3日じゃないですか、はい、で12月2日のイベントって覚えてま す,、はいはい、ありますか ?12 月2日前夜祭やろうって急に決めて、ね、どこか前夜祭やりたいって決めて恵比寿のガーデンホールを借りて、はい あそこでみんなで盛り上がろうってやったんで、ね、あの時はもちろんナムコさんもみんな来ていただいてあたまあれもいい思い出で久しぶりう す, いやすごい不思議に思ってたことがね、はい、映画は見終わると、はい、クレジットがずーっと出てて、ね、音楽もまあまあまあジャケットがあるけどゲームの場合はなかったね。ありませんでしたで 僕らプレイステーション、みんなであの原田さんとかみんなでこう作るじゃな い,、はい、山田さんとか、はいで、みんなで前夜祭でお祝いしようよねと思って、でみんなで飲もうぜって、いうで恵比寿にみんな集まってこう、いろんなソフトメーカーさんも含めて、みんなでお祭りやろう っ, ったら、はい、当初、みんな断られたあそうですよ、ねあの、いろんな会社から、だ、は、め、い、です、はいあの、この子たちは名前ないんですって、はいはい、おっしゃるとおりです。 で次にあのいやみんな盛り上がりたいからあのみんな初めてるかもしれないんで名札つけようよねってもっと怒られてあそうですそうです抜かれますみたいなそうですあの顔出し、うん、実名出しのインタビューが解禁されたのは、うん、えっと千九百九十八年のあの特権三は千九百九十七年に出たんですそなのその一、ね、年後の千九百九十八年から大、うん、々的にいいよって言われたそうなんです、ね、も僕はもう いや、そんなことはと思いながらでももう一生懸命ほらあれこうあのプロデュースをするっていうかねみんな盛り上げようっけいうんで、はいでも で,、うん、いやでも、あれででも、たら薙さんはそういう認識かもしれないですけどあの業界的には実はプレイステーションの、うんえー、とおかげでたら薙さんがそうやってくれたおかげで割とそのゲームクリエイターとかゲーム作る人たちが脚光を浴びるようになって、うん、結構、スターなプロデューサーとか。 ディレクターが出てきたというのがプレイステーションから、うん、って よ, よく言われているのででそれはもう意図をしたんで僕らで、ね、おかしいと思ったからた、ね、あの僕らが僕らやりたいと、はい、でも結構みんな、まあ、止めると、はい、だけどこれクリエーターたちがやっぱり盛り上がるというかやっぱりそこが大事なのでとで少なくとも僕らは表に出なくてもいいからみんなで僕らがやれる範囲でもう最大限、みんな盛り上げようよ と,、はい、というのがまあ最初にあり。 あずっと続けたもんね。そうですね。いやでもそのおかげで、あの、うん、逆に鉱材あって、まあ本当に名が売れちゃって、売れすぎって本当に売れすぎて<笑>名だけ売れすぎちゃうみたいなケースもやっぱり出てきたりはしますんで。ただ本当に当時は人の取り合いがすごかったんですから、うんうん、あの本当に結構ひどひどい話がいっぱいあってです、ねうん、そうなん。はいあのまあそのお互い様なんですけど<笑>移籍して。うん 最初の給料とかが良すぎて、うん、あのフェラーリを買ってでだけど次の年あの普通の給料にある程度作品が出ないので落 ち,、うん、落ち着いちゃうんです、うん、普段毎月の給料をその所得税が上回るみたいなこう 前, 前年 の, あの税金が襲いかかってたるみたいな不幸が結構業界に生まれて。うんうん それで結構引き抜き合戦みたいなのが一時落ち着いてっていう結構やっぱり雨降ってい固まるみたいなところありましたね、はい、だけど本当に僕も入社した時はいろんな取材を受けるときにかなり制限かけられていたのでそうだよ、ねはい、でも最近はもうみんなもう誰が何やってるとかって分かってるようになってね、まあ、ろもう時代が変わってあの、うん、特にアメリカなんかは北米なんかまさにそうですけど、うんうん、えっと いわゆるファンがメーカーとかパブリッシャーについてるわけじゃなくて誰が作ってるかっていうことについてるので僕ら昔言ってたけど例えばソニーミュージックのレコードがあって誰がソニーミュージックに属していて誰がビクター誰も気にしないしどうでもいいわけじゃない結局誰が歌ってるか誰が作ってるかそうですよねそういうことですレーベルじゃなくてアーティストっていうところですねでもついこの間までそうじゃない会社もあったよねそうですそうです う<笑>まさじゃあ最後の仕上げ、ね、お願いします、はい、じゃあいつものえいつものようにいはいまずはソースからソースからいきましょう第一弾はソースでいかせていただきますおこれいろんな味が実はちょっとしっがこの後出てきますやるね、はい、合計今日は四種類いきます、はい、ありや嬉しいね、うんまあ、い時計小腹が減るとね小腹が減るとねたこ焼き屋立ち寄っちゃうんだよねあ この二人はあの実はよくたこ焼きを本当にあのプライベートでも<笑>今ストリートファイターの合気役出させてもらってるのもあるんですけれどあのたこ焼き仲間っていうか友達として、ね、一緒にパーティーやったりしたりそれ被ってるって言ったら大阪ってことそうですあの天童崎天童崎出身<笑>そう僕も<笑>大阪は豊中生まれなので<笑><笑>実は大阪同士で<笑>そうですはい、えーはい、ではいいねそのエプロンもねトだもんねは い, いや 生まれた年も寅年あったしも寅年ん僕、えっとえー、<笑>僕がだっソニー入った時プレイステーション最初の初代プレイステーションを、あのーまあ、結構当時としては僕らとしては作るの大変だったから貴重だったわけ、うん、数的に「はいくたちゃんくたちゃん」 で「100台ちょうだい」って言って「いいですよ丸さん」と、まあ「いいですけど何をお使いになるんですか?」うーん内緒とかって言いながら<笑>で何したかっていうとあのアーティストに、ね、配ったの彼の彼がプロデュースしてるアーティストに配ったのするとねみ、うんな楽屋で待ってる間暇なのよで楽屋で待ってる間にプレステのゲームすると盛り上がってで彼らが今度逆にいろんなところで「 すげえぜみたいなはいはいはい話になって一気に盛り上がるっていうのはの無料パブみたいな。<笑>ああなるほど<笑>。お待たしました。ありがとうございます。でそれがあったからあの後でほらあのあの音ゲーとかいろいろ出てきたの ね, パラッパとかね。はいはいはいはいはいはい、うん。あそれこそ繋がってるもんですね。そういうところで繋がる。要するにあのゲーム業ゲームクリエイターと音楽業界って今までそれないじゃない。なかったですね。杉山小一さんみたいなまあすごい方いらっしゃるけど、はい、あの特に普通のロック系とか<笑>繋がらないでしょ。うん、確かに。いろんなところで繋がるようになった。いやアーティストといえばあの。 まあ、今でこそいろいる話ですけどあの僕らは本当よく収録がすごくギリギリまで遅れてたじゃないですか。すどうぞその時にあの鉄拳とか特に工場のラインを開けてもらうために草薙さんたちが結構動いてくださったと思うんですけど結構あの有名なアーティストさんの CD とかをのラインを開けてもらって<笑>プレセの。 あれをっいをだって大ヒットだもんな<笑>まあヒットタイトルが入れば僕ら結構それでいつも恐縮はしてたんですけどただ僕一個だけそこちょっと草薙さんにこれいつか聞こうと思ったんですけど草薙、うん、さんどこまで把握されてたのかなっていうのが、うん、こ, れこれもまさに今だからできる話ですけど、うん、プレイステーション1の頃に、うん、プルーフニーって言ってのソニーさんに。うん あのもちろん当たりますけど出来ますかはい、はい、プルーフ、ね、プルーフしてもらいました。あのいわゆる、うんえー、この労務で量産していいですよっていう承認、うんはい、をもらって初めて静岡の工場で初めて量産入るわけですよ。だからソニーさんのチェックが入れば、うん、それでオーケー。でそうみんなに徹底してやるんですけど、ちょっと僕らの鉄拳チームっていうのがひどくてですね。そのプルーフソニー受けた後に。 その板がもうう工場に行っちゃうんちゃう静岡の、うん、でもタイムラグありますよね、はい、そこ工場に行って焼かれるまでに、はい、その間に実は僕らあのとんでもないバグをソニーさんに隠してて<笑>、うん、慌てて直して、はいはい、こう丸1日24時間かけて直して、はい、そのディスクを実は直接静岡の工場まであの車で運転して持って行って、うん、知ってるよ知ってたんですね<笑>食べてるし、はい う ん, も, 知ってたんです、ね、もちろんもちろんあの工場のおばさんに、はい、<笑> そ, れ<笑>それとこれを交換してる の, れあのプルーフ頂 い, いたんだけど、ね、あの差し替えですみたいな言って、はい<笑>うん、直接工場で<笑>そうそうそうそう聞いて持 っ, て行ってたのもで別にそれでいいんですかも聞かないでいやよかったね間に合ってみたいな感じだからねああそうだったじゃんだそうだっ た, そうだった俺はあれはくたらぎさんは知っているのだろうかっていういもちろんもちろん 秘密が<笑>どんな僕ららのはもうう良かかっっったたねねね間に合ってたからねあそうだったんでですよね申し訳ないけど、えー、ちゃうやそう言ってもらえますよ。本当に ああでもないこうでもねてやってる中なんで<笑>いややっぱ食べ物おしいで幸せですもんねこの表面のカリカリ度合いがちょうどいい感じあーありがとうございますこちらまたちょっと第2弾のネギ塩だれになりますネギあネギじゃさっきなんとこの原田のバーはたこ焼きのがすごいとたこ焼きは開けしたおおおですおおおおおおおおおおおおおっおおおおおお えーとハイボールでもハイボールでもいきますかね。リ、うん、ら, ら、そうです。やったね。やっぱり長生きするもんだね。<笑>マスター役じゃなくてマスター。<笑>マサオ。<笑><笑>じゃあこれ第2弾いきます。はい。んドキドキ。 こう熱いね、今日作って。こりゃ。これはうまい。おお。嬉しい。これはうまい。ありがとうございます。これ、なんかエスカルゴっぽくて、なんかこのまま行ったら、なんか、白ワインでもいい感じだね。あの、白ワインすごく合います。そうなんですはい、ワインが意外と。あの、結構ハイボール、ビール、日本酒、白ワインが合います。なるほどね。はい、やるもんじゃない。やっ た, ーいやよかった。やばい、今日。今まで緊張してたのがた、もう今の一言ですごいよかった。す ほっとできました。<笑>いや、まさか今日、くたらぎさん来ると思ってなかったんで。全然教えてくれない。最初に言ってたら、これちょっと構えちゃうんでしょ。<笑>いや、もう、それはそうですよ。<笑>こちらから失礼します。はい、ありがとうございます。いやい、はい、いただきます。はい。いただきます。 この第1回目からゲストが豪華すぎてすごいですねいやいやこれからもっと濃くなるかもしれないな<笑>いやいやいやいやいやこれたこ焼きうまいって聞きつけたから<笑><笑>みんな来ちゃうからう、まあね、この評判であと昔話で言うとこれも改めてちょっと<笑>この業界のやっぱお友達からもいろいろ聞かれるんですけど、うんうん、僕あのそもそもさっきも言ったやつんです くたらぎさんって旧ナムコというか僕ら、ナムコ世代にとっては、うん、もう本当、お父さん、お父さん、雅、ま、也、あ、<笑>まあお父さんはマサヤさんなんですけど、<笑>プレイステーションのと父ということで、うん、僕らにとって、本当、ら薙さんって、うん、お父さんのように接してくれる方っていう、本、う、当、ん、そういう、本当にそういうイメージなんですよ、あのいつも現場を見に来ていただいたりとか、うん、でだから僕はずっと、ら薙さんって、本当、お父さんみたいな。 優しい人だったよねっていう昔話をいわゆる40代になった頃ぐらいに初めてそのいろんな他社さんと か, とか特にもうちょうど僕らの世代が課長部長世代になった時にいろんな会社の人と話すと結構ですねナムコ以外の人は「えっ?」みたいなた「あの人は怖い人で」とか「いやいやここら辺はそんな感じなの?え」え 俺怒られたことないよ僕らの会社怒られたことな い, うんいや逆なんだよ、ね、もあんねん怒られてばっかりして そ, それはちょっとあったかもしれないですけど<笑>で一個そ都市伝説みたいなのがやっぱあって都市伝説すごいあれじゃないす、ね、本当にすごくてあのね僕は自分で例えばプレイステーションとか含めて、はい、あのな ん, かなんか単行本作るとかいろんなところ話したことないんだよね、はい ところがね本は出てるわけよ結構出てま す, で出てますあの本って僕に一回見たべしたことないんじゃな い, い, い、うん、ご存じの方とか出してるんじゃな い, ない一回見たべタしてないからねそうなんですねそうあのだからあの思いいい込みで書いている<笑>あまあそれもそうあるのかなあるのかなと思いながらで と人によってはねもうた二いさんのもう古典版に怒られても う, もうほとんどちびりそうになったみたいなのがいれば「はい、いやそんなことないよもうめちゃくちゃ優しくて」っていうねもういろんな姿があってあがすごいその中で、うん、一番僕らの世代で結構伝説的になってる話がいわゆる関西の会社ですね。うん、某関西の、うん そううんっうん、会議室その会議室で激、うん、高したくたらぎさんが、うん、灰皿を投げたっていうで都市伝説なんですけどあなるわけないじゃん<笑>それはやっぱ違うんですかそれはどこの会社だろうが灰皿投げたことはないねやっぱそうですかあなんでその話になってるんですか ね, あねまあねとにかくね昔 PS の頃って2チャンネルもあったし息子に家族だもうもう 会ったことを見たことない人は、はい、もう信じられないような創作をするわけさでそれに対して僕は何も反駁しない、はいはい、戦わない確かに反論も何もされない、ね、だんだんだんだんそれがねみんなが定説になってくるっていうのがあってああとライターさんは取材しないで記事を書くっていうすごい状況になってきて、はいはい、で, でそれを見てウィキペディアが僕が反論しないもんだからそれが事実になってウキペディアにも貼られるっていうね でも行ったところで始まらないからもう何も言わないと見方によってはなんかいじられキャラになってるかも<笑>、まあ、まあそうなんですけど、うん、であともう一個、まあ、それはないよでもあそれだから灰皿はないですよね<笑>灰皿はないし、はい、灰皿の噂はあは都市伝説でしたこれはね<笑> あ, ありえないねそこにいた の, あのあ彼と彼と彼と閉じ目は出るけども<笑><笑>ないねそれはなかったですね、うん、なるほど。 で、あとは、損、う、に、ん、もっと損に、で多分損的にか。いいかもしんないな。いあの、はい。いないし。はい、あで、彼屈折してたからね。<笑><笑>これ大丈夫かな、こあの。えー、結構、P、それやめたほうがいいかもしれない。はい、やめたほうがいいかも。しれない、はい、あのね、結構ね、この現業界って、たまに屈折してる人いるんだよね。はい、まねたまにいるんだよね。はい、ねなんか一人で、こう屈折したままになってる方が、はい、すごいですね。 エンタメ業界ってそういう人ってあんまりいないんだけどなあ で, で, でもねゲーム業界ってあのなんだろうもともとの親会社も含めて微妙な 業,、はい、業界だったから、はいあのはい、いじめられてるとかっていうのあるじゃん、はい、ありますだからでそれに対してだからお母さん役がいない業界でかなと思ったん、はいうん、割と割と社会的地位が低いところからこう レースになっている人とか結構多いん で, 多いんで僕らはほらお母さん役になろうというのもあって、うん、僕は父かもしれないけどだいぶお母さん役をやろうかって意外とねも う, このもうここになってこの間ねう当あの某あの大手メディアから「はい、もうそろそろなんとかろく書きません」って言って、はい、もう全部周り固められてきたけど、はい、最後に「ごめんなさい」って言って僕の競技に反するみたいにって全部断ったんだけど 嫌じゃないなんか死のう の, のな昔はこうだったっていうああまあそうですねテクノロジーとかに興味ある人は、うん、意外と古い話はもういいかなってと思すうう<笑>い全然興味がないから全然いいです僕はもう先しか見てないので、うん、なるほど、うん、だとやっぱり SIE 元 s i c e の人からよく聞く話は これは僕らあの、うん、そサードパーティーだったんで知りえなかったんですけど、うん、結構都市伝説になってるのが草薙、うん、さんがプレイステーション2の UI 画面、うん、メニュー画面ですね、うん、を決める会議で、うん、なんか最初多分僕それ見たことないんですけどかなりおもちゃっぽいなんかこう画面が出てるのを見て、うん、会議でみんなの前で激高して<笑><笑>もう。 プレセステーションはおもちゃじゃねえんだと、うん、いうふうにこう偉大怒鳴り散らしてみんながビビりまくったっていう話があるんですけど、それは本当なんですか。まあビビったかどうかわかんないけどおもちゃじゃないとは言うかもしれないな。ああ な, なるほど。うん。どうしてかというと、あのプレイステーションはもともとは p s 自分から来てんじゃない。はい、でどういうコンセプトで何やろうとしてるか共有してたんだけれども、はい、まあ PS1 が非常にうまくいったと。はい。で次に PS2 になるときに。 えー、といろんな方たちが入ってくるわけさ、はい、あ時にソニーグループはい、そうすると僕らの何をやりたいかっていうのをよく理解しないで、まあ、当時のソニーから見るとゲームはおもちゃな、はい、でおもちゃとしてしか見てない人たちも入ってくるわけあなるほどでそれに対してね結構もう違うんじゃな、ね、いお前らみたいな話がしたの、ね、あなるほど。うん、僕がサードパーティーとして聞いたキーワードでものすごい印象的だったのは、うん、プレイステーションが、うん。うん 家電の家庭の中に入っていく、うん、トロイの木馬となるシステムであるみたいなことを二さんがおっしゃってたのはすごい覚えてます、うんまあ、トロイの木馬とは僕は言わなくてあれ言った日系、えー、レが行ったんだけど あ, そうです、ね、<笑>あれは日系エレクトニクスのカバーストリーになったのトレイジャン法師っ だ,、うんだから。でもそれらしいことを言ってたけどもれ、えー、自, 分は自分の口からトロイの木馬なんて言ったことは一言もないんで、まあ、トロイの木馬ちょっと印象がね、うん、なんか下手したらウイルスみたいな、うん、<笑>いやあれは日系エレクトニクスって形があってあれがあの カバーストリーだから「ニューズウィーク」と一緒であの、はいはい、プレイステーションはトロイの僕ばっかみたいな、はいはい、そ, それは印象が強かったそれなんですね、うん、それはそういうふうに伝わってきちゃうわけですよ、うん、僕らに、まあ、まあでも、まあ、当時はねあの ソ, ニーソニーからすればもうプレイステーションはもう大反対全員100人いたら 99.9 人が反対で、はい、まず一つはソニーがおもちゃ屋じゃないやっぱそこなんです ね, ねまずそこから始まる。うん 前あの、マイ・ファースト・ソニーみたいなのがアメリカ発であったけど、うん、あれすらみんな経営の判断をしました。で、要するにあのゲーム、うん、こんな感じなわけや こ, この人たちさと自分たちもうすぐあのもう寿命をおソそュよトとするっていうかもう今度は陳腐化するよって家電はねとだけどゲームってみんな思ってるやつはゲームじゃないかもよっていう。 うん、あのもう次の時代のエンターテインメントだよって思ってるんだけど、はいはい、妄想力がないから分かんないわけよ。はい、な, るほどゲーなんかそのなんかおもちゃで売ってるものない か, なんかそういうイメージで、はい、なんか小 学, の小学生がね、うんえー、一生懸命隠れてやってるってうそういうイメージでも確かにそういったソフト多かったじゃない、はいまあ、昔はね技術的にもちょっとそういうこところ で,、ね、でもねだから妄想力がないんだよ。はいはい、そういった人はこれが どんなことになるかってどんなことを起こさそうかってもうづるくはないから今あるならまだいいんだけど過去の状況を見てこうだろうと思っちゃうなるほど。でもそれに対して戦ってたわけよなるほどだから僕はあのニンテンドーさんも一緒にあの プ, レステあのプレステの前はねあのスーパーファミコン一緒にやってたりして、はい、あの上村さんかあの辺のチームも大好きだから、はい、しょっちゅう一緒で仲良くしてるんだけど、はい、えっ、ー、と なんか外から見るとなんか戦ってるように見えるわけあよくね勘違いされる、うん、僕らも業界側だったんで分かってましたけど全然あの戦ってなくて、はいなね、逆に言えばあのみんなそれぞれ得意な領域で攻めるじゃないやそうそうセマさんも得意な領域とかナムコさんが得意な領域とか任天堂が得意な領域とかねそ う, そ, うそうするとねいい相乗効果が生まれるしかつ一番良かったのは無料パブだから、はい、あの、はい もう全部金かけないで パ, あのパブリシティできるわけよ、ねね、そうですよねあ湯川専務とか出てくると、はい、もうほとんど、ね、セガさん、金払ったかもしれないけど、俺ら払ってないよねみたいな、<笑>で結局、盛り上がるでしょ、はい全体が盛り上がりますそうだからね、やっぱパブリシティってすごい大事だよねるですっていうのと、ね、あと、みんながやっぱりあのゲーム、それからコンピューターエンターテインメントの未来に向かって、一生懸命クリエーターとして頑張ってるわけじゃない、はい、これがある限りは、絶対この業界伸びるっていうふうに思いてたからね。はい そうなんですよ ね, すね外側の人はみんな各ファーストパーティープラットフォームごとにこう戦ってる戦争しているイメージ見てますけどそ う, ううそういう質問しか来ないわけよコンペシャーはセガさんですかってコンペシャーはニンテンドーさんとかそ変なこと全然思ってもいないのに僕らみんな仲間なんですけどと思ってるんだけどそうならないんだよね。そうですね コンペティターってちょっと意味がもうゲーム業界同士じゃ全くないんで、うん、ないのねもう、まあ、本当時間の奪い合いでしてでもあの当時のメ デ,、まあ、メディアっていうかあんまり勉強しないからね勉強するっていうか、まあ、いや分かんないんでね分、まあ、かんないのとあと対立構造にしたのはい で,、ね、対立でも対立構造を作るのは僕らがしは無料パブなのであ盛り上げるいもいい盛り上げてくれたわっていう、うん、確かに、まあ、今やプラットフォームは 宗教のように語らられる時代ですか聞きたいんじゃなくて も, もう一個やっぱ話題行きたいのが、うん、そのいやあのまあこれから未来の話はやっぱりしたって、うんうん、あのさっきちょっと草薙さん少し触れてましたけど、うん、あの僕はすごい印象的だったのが、うん、これね今の人今の時代に言っちゃうと。 全員がすっと理解できることなんですけど、くたらきさんがだかなり前ですね、ちょうど万内南光っていう合併したときに、来やったかもしれない、はい、やったやった、あの、青野の横丁ではいそうです、うん、来ていただいて、ビルに。で、ばーっとみんな、社員集まって、話を聞いたときに、うんうん、当時にくたらきさんが最初におっしゃったのが、うん、これから世の中のいろんなもの、す、う、べ、ん、てが、 ネットワークに溶けていくとおっしゃったんです。うんうん、まあこれ今やみんな理解できることなんですけど、当時実はですねうん、うん。あの会場にいた少なくとも三人に二人ぐらいは。きょとんとしてたんですよ。どういう意味だっ。いや、たぶんね、あの三百人に二百九十人ぐらいがきょとんとしてる、きょとんとしてましたよね。い や, いや、それあのあそこだけじゃなくて、ね、あ、ピーが出たときに。 まあみんなノーマークでノーマークのプレイステーションだから、はいはい、あの全然なかったんだけ ど,、はい、あ, だけどある程度までいった1 9 9 8年のとに、はい、あのコンペしたわって聞くわけよメディアがねそうだね大体、ね、もうニックーニンテンドース っ, って言うに決まってると思うけどで僕はそんなこと全然思ってなくて、はい、あのそこがコンペしたと思わなくていや、多分携帯電話ですねって言ったんだよ ね, あ, よね、うん、あの時まだアイモードないんだよ。 だでもその時にも、ね、全然分 か, んなくて分かってもらえなくて iPhone が出たあと で,、ねうでね、ようやくあそうだったんですかってい う, うあとはうう PS2 出た時に次のコンペシタはマイクロソフトですかっ て, 言って僕はマイクロソフトってい う, ふうに決まっていると思って聞くわけよ、はいは い, はい、いやネットに溶かしたいとかって<笑><笑>あれもクラウドって言ったのはグーグルのエリック・シュミットが2007年にクラウドって言ったのがかだからクラウドって言葉がまだ全然ない頃に来ていただいて。うん す、ね、べてはネットワークに溶けるって多分予言してんだけ ど, ど予言してんだけど理解しててもらえなくてそうあの予言が早すぎて理解できなくてただ僕はあのその時完全理解したとは言いませんあのその数年後に僕やっぱのネットいわゆる PC マニアでもあるので、うん、だんだん高木さんが言ったことが咀嚼できてピンときた時にその時にですねちょうど海外僕あの海外でやっぱインタビュー受けることが多いので。うん とと聞かかれたことが一個あっってて次のプレイステーションってどうなると思いますか例えばじゃあ原さんプレイステーション5を想像してくださいまだまだ4が出る前ですよ言われたんですね。た働きさんの言葉をパッと思い出してここだと思ってプレイステーション5はプレイステーション5というサービス名になってもうハードウェアという箱の形ではなくネットワークに溶けていますって言ってのっけたんですよ。 やっっぱりこ響いたたのか、うん、結構ちゃんとした記事になって、うん、そのせいであの北米に有名なあのゲーム業界の経済アナリストの某有名な方なんですか、うん、アナリストとしては、うん。そのアナリストの方が自分の番組で結構な視聴者がいるわけですよ。やっぱりアナリストやってるんで、まあ、株やってる人とかもいるんでその僕その人が言ってることってすごく。 逆いわゆるるよよく外れる人なんですよ逆その人が言った人の逆になっちゃうとよく言われるんですけど、うん、何でも外しちゃう人なんですけど、うん、その人が僕 の, そのインタビューを扱って、うん、もうまさにこのミスタ原田が言う通りだと思うと僕も、うん「プレイステーション5はきっと箱では出ないだろうと」とおそらく彼が言ってるのは「クラウドに溶ける」とことを言ってるんだろうねっていう、うんうん、言われた瞬間には世の中の人が「この人がこう言ってるってことは。 当たたらないないってすごい言われたんですけどでもまあ僕気にしなかったんですねでも何年かしたらでもその時代が来るぞと思ったんですけどプレイステーション4の途中ぐらいからあれこれちょっと待ってよクラウド追っつかないかもと思ってあの女やっぱり5は箱で出たじゃないですかで僕思いっきり予想を外した人として結構いやいやいやちょっとした時間差だよ時間差なんですけどでそれで聞きたいのがこの未来の予想っていうことをしたいんですよ例えば さっき草薙さんがおっしゃったようにや僕らが子どもの頃見た図鑑であったロボットだとか、うん、技術って全然実現してないとか、うん、ムーアの法則ってあったじゃないですか、うん、あれ僕 PC でやっぱつ作り続けて、まあ、半年に1回 組, 組み替えるぐらいの 僕, 僕が2004年か5年ぐらいを機に明らかにこうあのムーアの法則の崩れがこの一般消費者にまで落ちてきて。うんうん あんまり買い替えなくても、結構寿命が長くなっちゃってるんです、うん、逆にと進化が遅くなったって、うん、すごい実感があって、うんかみんなが思ってた未来よりもだんだんだんいろ ん, ん, んなことが鈍化してんじゃないかなってすごい心配があるんですよ、うん、でかつて二人置きさんがあのもう確かプレイステーション2の頃に、うん、今の PSN とかいう全てをダウンロードでやるんだぐらいのことをおっしゃったときに「いやインターネット 速度が追いつきませんって言ってて言くたらくさんが「インターネットが遅すぎる!」ってすごい怒ったっていう話を受けいろんなところで聞くんですけどまさにそれに近いという か, なんか思ったよりも僕らが描いてた未来よりも10年前に想像してた10年後よりもちょっといろんなことが鈍化してるんじゃないかなと。鈍化した瞬間ではあったね。あったじゃないですか。でそれで僕逆にちょっと夢は持ってるんですけどちょっと未来が読みにくくなったなと思ってて逆に今10年後はちょっと。 あれですけど逆に言うと20年後とかちょうど四半世紀を今から25年後で鉄拳がちょうど25年27年ぐらいですけどその今から遡ることプレイステーションの四半世紀以上前で逆に言うと四半世紀先ってどういう世の中になってるはずだって予想がありますか、うん、妄想した通りになると思うけどねなりますかねなると思うけどで 今までって結構て抵抗勢力みたいになったわけよまだまだこれでいけるみたいなね、はい、でで逆に引き伸ばそうとする人たちもいたわけよやっぱ変化を嫌うんだよだから理解ができないから理解できない人は変化を嫌うんだよんなるほ ど,、はいはい、なるほどで理解できたとしてもそれをどういうふうにあの引っ張っていっていいか分からないっていう人はコンセンサスが必要なんだよだからコンセンサスを待つんだよね<笑>なるほどで結局日本はそのコンセンサスを待ってるとみんなリードできなくなったっていうのが、はいはい、今の状況じゃない でも世界そうなってなくてもうあのまあよく言うサンドボックスもあればもうオープンイノベーションでガンガン動いてるとこもあって逆にメディアがそれを伝えないだけなんだメディアが伝えないから一般の人に届かないだけど実際は変化してるわけだから突然なんかすごいことが起こるかもしれないで今のメディアのリテラシーむちゃくちゃひどいからあのもう本当に10年20年時間が止まってる感じがする、ね ででじゃあ、ネットで検索できるからいいよと言いながら、はい、検索エンジンはそ の, その人なりに勝手に想像したその人なりにパーソナライズしているの で,、はいでね、本当の情報は届かないわけあそこそこ、はい、でなるほど本当の情報が届く前になんか心地の良い情報だけが届くなるほどだか ら,、うんだからね、逆にあのみんなバカアホにされてる感じがするっていうメディアがみんなそれだ状態なので。 にされれてていると確かか言えてみようかもしれないですね、うんうん、で, でも実際はそんなことなくてでそれに対して あ, のあ あ, あ, あ残念と思いながらどんどん仕込んでる人たちがいるわけでそれがポンと突然出てくるからこれから。なるほどでポンと出てくると例えば今度 の, あのコロナでみん ととかか使ってんじゃない使のコロナになってから初めて開発したわけじゃないわけでよね確かにずっと前から使っていて そ, で、ね、でその時にいきなりパンとねワクチンが出るよりも早くあどうぞっていう<笑><笑>なってきたの、ねよね、あれはなんてやってるんだけどそこにみんなが行かなくてでもその時にいきなりソリューション出してきた。 だからそんなに心配する人は長い目で見るとちょっとでこぼこあるけども、はい、いやすごい人たちがやっぱりいるわけで、うん、あだからそういった方たちはもう NIH って NotInventedHere じゃなくて、はい、みんなで世界最高のソリューションをみんなでシェアしてそこから先行こうねっていうプレイステーションと一緒だよね、はいはい、あの別にソニーではなくみん な, の最みんなのコンテンツも含めてみんなの最高 の, あのイノベーションをそこで、ねはい、起こそうやしかも時代よりも何年早くと。 うん、いうぐらいな感じでこうやってる人たちはいるからなるほど<笑>大丈夫だとでロボットはそれができてないからあのー、もうロボットはやばいと思う早くやんないとなこのさこの2ンののいい、ね、<笑><笑><笑>についてきちゃったんだね<笑>